ッショトンどうも、ヤマケンです。はい、自粛中のヤマケンでございます。よろしくお願いいたしまーす。えー、今回ですね、ヤフオクで買ったバイクについて、ちょっと語っていきたいと思います。ぶっちゃけあの、ヤフオクでバイクって売られてるじゃないですか。で、気になってる方も結構多いと思うんですよ。ヤフオクで買って大丈夫なみたいな。本当に動くのとか。実際過去にですね、僕、ヤフオクでバイク買ったんですよ、1台。まあ、そのバイクについて、 お話をしていきたいと思います。で、買ったバイクの車種がですね、GS450E っていうバイクで、通称4号ザリって呼ばれてるやつですね。<音楽>これをね、えーと、当時、えーと、いくらだったかな ?24 万くらいで、えー、買いました。この4号ザリってね、あの、逆輸入車なんですよね。ヨーロッパから、 ヨーロッパかなヨーロッパから来たバイクだったんですよ。走行距離が2万3000ちょいぐらいでしたね。買った時の説明は、エンジンの圧縮あり、バッテリージャンプにてエンジンをかけましたみたいなこと書いてあって、レストア用にどうぞみたいな。買った時がこんな感じ。で、仕様変更して、一回続車にしました。まぁ、あ、ちょっと若かったんでね。で、今はこんな感じです。 まあ、ちょっと僕もね荒んになったんで俗車はねきつい乗るのきついだからもうちょっと黒くしてシートも3段外して、まあ、マフラーもね黒の集合に変えておとなしめな感じに仕様変更しました、まあ、クールス仕様って僕は呼んでるんですけどねけののでこのザリなんですけど乗り出すまでに すっげーめんどくさかったまず落札して2週間ぐらいで手元には届いたんですよでまずね乗れる状態ではなかったエンジンはかかるんだけどブレーキは引きずっとるしキャブも腐っとるし電装系もいっとるしもうね正直ね部品取りみたいな感じだったんでこれはもう俺の手に負えねえなと思ってもう速攻で知り合いのバイク屋さんに持って行ってまあ、そこで修理してもらうことになるんですけど パーツとかあるっちゃあったんで、1ヶ月ぐらいで、車体自体はね、走れる状態にしてもらったんよね。でもね、修理代が33万。高っ車体より高えやんと思って。33万ゾロ目やんと思ってね。まあでもね、あんな状態のバイクをね、まあ、乗れるまでにしてもらったんで、33万払いました。しかしこっからが問題やった。あんね。 あの450なんであの車検受けんといけんとやけどバイクもね登録せないかんのよ乗るにはでその登録がねなかなかね登録できんのよバイク屋さんがねいろいろ登録するためにもう試行錯誤して登録するとこ行って登録しようとしてくれるんやけどなんか書類がどうのこうのとかバイクのスペックがどうのこうのとかなんかそういうなんかいろんな書類を集めてコントを登録できんかったんよ だかからなんか外国からロンゴザリの整備マニュアルみたいなの撮ったりロンゴザリのカタログを撮ったりとかしてどのくらいかな3ヶ月ぐらいかかってやっとねあの登録できたんよザリで車検も受けてうんもういよいよこう乗れるみたいな感じになってもうその時のことはねもう本当昨日のことのように思い出す って登録するの結構めんどくさいんよねそんなんもほら買った時知らんからさもうすぐなんかもうちょちょって直してちょちょって乗れるんかなと思っとったけどなかなか乗れんくてそのバイク自体はもうね乗れる状態なのに登録できん車検受けねいみたいな感じでもうずっと待たされとって、うん、でもバイク屋さんがねなんか頑張ってくれて、うん、3ヶ月後ぐらいにやっと登録できましたでまあそっからザリなんだけどまあいろいろねまあ最初買った時はドノーマルーだったから。 マフラー変えたりだとか、ハンドル変えたりだとか、ね、いろんなとこいじくって、まあ楽しむわけですよ。自分なりにこうカスタムしてね。で、結構4号ザリだから、吸うんですよね、なかなか。普通の400ザリは、確か4バルブなんですよ。でも4号ザリは2バルブで、GS400 とかと同じ感じのあれなんですよね。で、排気量も450あるから、まあなかなか吸い込むんですよ。 でまあ買って乗ってたんですけどまたねすぐ壊れるのよどっかが総行距離は2万キロぐらいしか走っとらんかったけどやっぱね結構至る所にガタキとってどこ直したかな一発目これってなんかブレーキ引きずっとったの直してもらったんだけどまたブレーキがこう。 補着するみたいな感じのもあったし、サブかな、キャブの結構不具合多くて、カタログ整備カタログに載っとるジェットとかつけても、なんか合わんかったりするんよね。なんかエンジンがボアアップされてるかどうか知らんけど、あとは、あエアクリ、エアクリのところもなんかね、あかんかったね。エエアアククリリのキャブとエアクリをつないどる あのゴムの部分も劣化しててそこもなんか破れてなんかエア吸ってどうのこうのみたいなあレギュレーターレギュレーターも行きました1回だからレギュレーターも変えてるんすよね電気系のトラブルは多いねあダイナモンも変えました途中でそう結構いろんなとこね手加えてやったねザリはどっか不具合起きてそこ直してまあ一時は乗るんすよ あ調子いいなと思ってでまた一時乗っとったらどっか壊れてまた修理してで乗っとったらまた壊れて修理してみたいな結構なんか乗れる状態にしてもらった後もうん結構修理出したねだけんこれからあのヤフオクでバイク買おうかなって思っとる人はねよく考えた方がいいと思う、うん、で, できればあの原車を見てて確認して うん、決めた方がいい特に旧車とかってもうね30年40年経ってるわけだからその場でこれいいなと思って決めんで相手の出品者の人がね見せてくれるんだったら絶対こう見てエンジンの音とか聞いてもう本当にね確認した上で買った方がいいと思 う, いいと思うであとはある程度自分で整備できる人俺もうキャブ清掃とかあのマフラー交換ぐらいしかもうしけらんわけよね俺は。 だけ全然この整備とかできんわけよ。もうそういうやつはね、ヤフオクで買わんのよ、か。うん。金ばっかかかっけん、マジで。多分俺80万は使っとくけんね、ザリーで、そしたらさ、普通にもう店で80万出せば、4号ザリなんて買えるでしょ。だけど俺はもうヤフオクで、絶対バイクは買わんと思った。買うならもうバイク屋で、買う。で、バイク屋さんで買った方がさ、なんか、結構アフターフォローとかも、 ある程度。だってもレストアがその趣味の人とか、もう自分である程度整備できる人は別にヤフオクで買ってもいいと思う。そういうのを楽しめる人はね。まああくまでもね僕のその個人的な意見やけんね。別にもうヤフオクでバイク買ったらいかんとかじゃなくて、まあ僕の経験上、ちょっと語らせてもらいました。はい。動画最後までご覧いただきありがとうございます。